この鉛筆の先がですねアルカリ性になってフェノルスタリンがこう 反, 応してあの反転を使った電気分解色素の色が変わったりですとかねそういった実験はよく行われてるんですけどもあの、まあ、あの最近またですねあまりちょっとはっきりお見せできないんですけどもあの教育関係の出版社でそのインクを使わないで反転の上にペタペタと。 反抗マークみたいなのをつけるっていうねあの実験を紹介した監修した関係ね、まあ、似たようなバージョンの実験をちょっとかって考えてみましたえっ、ー、と、まあ、要はですねこのステンレスと電極ですね乾電池を使ってあの乾電の表面にこう電極をつけるってその電極の付近の液性が変わると まあえー、結論言ってしまうとねアルカリ性になってフェノスタニウムが変わったりするんですけどもそれがあの、えー、色が変わってね、まあ、このデザインに影響を及ぼすといったそういった実験です、えー、と寒天なんですけども、えー、こちらにも溶かしてあるやつがあるんですけども寒天を使った実験でねちょっと気をつけてもらいたいのがあの寒天ありますよね<笑>市販の寒天なんですけど まあ、溶かして、あの、完全にですね、加熱をして、よく溶かしておくってことですね。まあ、比べてもらうと分かるんですけども、あの、まあ、普通のね、あの、水温、室温ですと、濁ってるんですけども、一旦、あの、えー、ほとんど煮沸に近い温度まで上げて、まあ、あまり高くて、すぎると、こう、吹きこぼれちゃったりするので、一旦、そうですね、80度とか、90度とか、そのぐらい加熱して、 あのよくこう溶けた状態でねこう透明になるんで溶けた状態にしてから使ってくださいです ね, ね、まあ、濃度にもよるんですけどこれで大体あの 1% ぐらいなんですけどもだいたい40度とか50度ぐらいになるとだんだん固まってきますのでこれほうれいしてあってその間に、ね、こちらの作業を進めることにします手元を移しますと これステンレスなんですけどもステンレスの上にこうロシですねロシにこう油性ペンで板穴開きをしたってい う, う、ね、これ枝のつもりなんですけどこう枝ですね、まあ、あの枯れ枝枯れ木枯れ枝ですかのつもりで描いたものですこの絵をまずロシにこのデザインをしたものをですねこれを準備すると。 あとは、まあ、電気が通りやすいっていうことで、まあ、ステンレスの器それからリード線がプラスマイナスとかつながっもうつながってるんですけどもこれは 9V の乾電池ですねまああの電圧の方なんですけど乾電自体にですね、まあ、少し塩類が溶けてることもあるんですけども実際には電気を通しやすくするためにあの、まあ、食塩でもいいんですけど、まあ、発生するね気体の関係があるので まあ、これは硫酸ナトリウムなんですけども、電気が通りやすくするために、こういったあの、電解質を溶かしておくということですね。それから、えっと、液性が変わった時にね、アルカイ性になった時に、色がピンクの色になるようにということで、フェノルフタリンをちょっと多めに入れておきますね。フェノルフタリンを加えておくということりますね。えっと、また電極の話に戻りますけど、えっと、 陽極の方はね、こっちらステンレスの方にリード線をつなげておいて、こっちの陰極の方ですね、マイナスの方は、これはあの、えっと、鉛筆ですね、鉛筆を両方削って、この炭素の方をむき出しにしてありますね。こちらの方ですね、頭の方の炭素の電極にこれを、えっと、陰極をつなげておいて、まあ、これでもう電気は通るんですけども、このステンレスの器の方にですね、 事前に用意しておいた乾電池を注ぎます。乾、は、電、い、注いで数分経ちました。もうだいぶ固まってきたんですけどまだちょっとゆるゆるな感じがしますけど、まああの要はですね、この電源ですね、乾電池によってこの電解液にこの電極が触れるとその 部分でですね、化学変換が起こるっていうんですね。こちらの鉛筆の先ですけどもこっち陰極になるので陰極側ではこう電気分解によってですね、まあ、水の電気分解ですねによってこの芯のとこあたりがですねいやいやこうアルカリ性になるんですね。まあ、イオンととすると まあ、水酸化物用なんですけどもアルカリ性になるもんですからこのフェノルフタレインがね赤紫色に変わってこうやってペン先で触れていくとそこの部分が見えますかねちょっと、えー、赤紫色になってこう枯れ木に花が咲いたようなデザインになるんですけども、えー、こんなアイディアを出してみたんですけどこのアイディアの意図が。 理解できるようなものになってますでしょうか。花が咲いているイメージかしら。もうちょっと近づけてみますか。どうですかね。一応花が咲いて桜でしょうかね。桜をイメージしたんですけどもどうでしょう。 この鉛筆の先がですねアルカリ性になってフェノルスタリンがこう反応して赤紫になるっていうことが分かっていただけたでしょうかねあの電気分解はねあの電極の付近の感覚変化ですのでこのペン先だけではなくてねあの、まあ、正確にはねこのステンレスの寒天に触れている部分でもやっぱ感覚変化が起こっているんですけどもそちら側は酸性になっているんですよこっちのののペンの方、方鉛筆の方が アルカリ性になっているもう だ, けです、ねはい、だいぶ寒天固まってきてね、えー、これは別に 9V 電池じゃなくてもねの寒天の濃さですとか電解液のまあ濃度ですとかねそういったね条件にも左右されるのでいろいろ条件を変えてこう試してみると良いかなと思います。 結構差し込んでいく と, とこうよく見るとですね気泡がこう発生してたりですとかねあと時間が出つとねこ の, の生成したねこのイオン種の拡散が起こるのでだんだんこう色が減衰していってしまうんですけどもね、まあ、手軽にできるこう、まあ、ちょっとアート的な。 実験としてお勧めししたいいと思います、はい、実験しながら、ね、説明してるのがちょっと分かりにくいと、まあ、言い訳になるんですけども作業しながらですとねちょっとこう説明がおろそかになっちゃったりして手元がね逆にこう狂っちゃったりなんかもするんですけどもね、えーまあ、ちょっと分かりにくいということで、ね、最近こうパネルを使って一生懸命こう説明するようにしてるんですけども、まあ、最初に話したようにねあの ある教育士の、ね、これあまりお見せできないんですけどもあの、えーまあ、よく監視を担当させてもらってるんですけどねそね似たような、ね、コンセプトで実験をこう紹介してるんですけども是非、えーまあ、ねこちらの方はね、えー、教育士の方はきちんと購入していただいて、えー、この、まあ、電気分解でねなんで色がこう。 色色素の色が変わるかっていうねことを簡単に説明しますとこういったことになりますね。えっ、ー、とま あ, あの全体のイラスト的にはこの点線で描いてあるところの下の部分がねこの寒天のまあそうだと思ってください。であの使ったねこう 電, 力電極の種類とか溶けている電解質によってあの正確にはねちょっとこう感覚反応は微妙に違ったりするんですけどまあ 大雑把に言って水の電気分解が進むとで、まあ、電源で電圧をかけると、まあ、全体のこの回路の流れとしてはこのプラス陽極ですねほうから電子がこう回ってきてですねから陰極の方から電子が供給されると。で、まあ、こちらの陰極の方ですね鉛筆の方から話をしますと。 えっと、供給された電子を受け取って、まあ、水が電気分解を受けるんですね水がちょっとあの反応式そのまま難しいんですけども電気分解を受けて水酸化物油が生成すると、まあ、これが水液中でアルカリ性を示すので、ね、液性がアルカリ性になるのでフェノンフタレンが赤紫のようになったということになりますねで、まあ、枯れ木に花が咲いたような変化が見られたというそういうわけですね 正確に言うとねあの、まあ、あの分解電圧にもよるんですけども水素が発生するというふうに、まあ、教科書的には説明されたりします反対側なんですけども反対側はあの、まあ、逆にですねでんやはり水が電気分解を受けて、まあ、電車が奪われるとその時に水素塩が生じるのでこちらの方はやや液性がこう酸性に傾くと、まあ、あの酸素も発生してくるんですけども、えー さかき損じちゃったんですけどアルカリ性でねフェノルフタレに加えられた色素が、まあ、赤紫色に変わっていくというような、まあ、色の変化を使った、まあ、あのちょっとこうアート的なあの化学実験ですね、まあ、手軽にできるのでねあのぜひチャレンジしてみると良いと思います。